え南関十七番パーファイムに来ました右はずっと池ですナイスショー、えー、このホールはドライバーの飛距離によってレイアップをしたりしなかったりで かなり戦略性の高いゴールとなっています、えー、ちょっと日陰気味で左のカート道方面に行ってしまいましたカート道より左に行ってしまいましたこれはちょっとレイアップしなければならないような気がします ときたりこれも和田選手と同じ方向に飛んでいます17番のパー5に来ていますこのホールは非常に戦略性の高いホールで、えー、ドライバーが飛ばない場合には川がここから約200ヤード先に横切っといますのでレイアップの必要性が 出てきます花選手、えー、池まで約200ヤードありますがさあどういうチョイスを選ぶか。ちょっと左に。 超えてなっていったか。レイアップをしました。ナイスレイアップになってます。パー5、三打目地点に来ています。三選手ともレイアップを選んでレイアップしています。 和田選手のゴリ140ヤードです。 選手レイアップしましたがギリギリでした、えー、残り100ヤード寄せてバーディーを取りたいと思いますに向かって飛んでいますナ イ, スナイスショット。 アラメス選手レイアップでしたがなんと橋の上のハザード内に入ってしまいましたこのまま打つしかありません救済が取れませんハザード内なのでナイシ ハナプチ選手ハザード内、橋の上から救済なしで打ったショットなんと OK バーディーでしたナイスショットでしたナイスバーディーでしたさあ和田選手下りのスライスバーディーパットです さあ打ち切ることができるかナイスタッチナイスパー田選手バーディーパットです約1 5メートル下りのスライスラインです読み切れるか スライスをちょっと読み切れませんでした。ナイスパー。ええー、三百九十九ヤード、パー四。ええー、十八番です。さあ、最終十八番、長いパーーです。カウントバックで有利な。パワー絶対。できればパーティーを取りたいと思います。 右、えー、の方に来ましたバンカーに入り今入っていないと思います右フェアウェイだと思いますドローがかかってフェアウェイ左よいしょう 右にショットです、えー、カウントバックには非常に大事な18番ホールですパーは取らないと同順位の場合には下ろされてしまいますさあ上りも入れて190ヤードのショットちょっとダフったような感触があり、えー、ショートでした約2 0ヤードほどショートはしたでしょうか このショットも上りを入れて195ヤードほど打たなくてはなりません雨回りプラス5ヤードかもしれません左にスリットに当たってますが左にトップさん乗りたいんです左に乗ったらショートかちょっとショート佐田選手 ゴリ約170グリーン周りに来ています羽賀選手ちょっとショートかさあこのスミレ選手約10ヤードのピンチを。 ーを使いません。さあ寄せることができるか。カウントバックあります。寄せきれない。カウントバックがあるのでボギーは叩けません。上田選手は難関18番見事に通過しています。えー、約10メートルの下りのスライスラインが残ってます。さあスライスラインを読み切ることができるか、または 下りを怖がらずに打つことができるか。ナイスタッチ。ナイスパ。スパ打ったか。惜しい。 シックもこことなってしまいました。これは外してしまいました。お疲れ様でした。大竹なるみです。今日のスコアは七十四でした。そうーー。ツオーバーです。ツオーバーはね、今んとこ二位なんだけど。はい カウントバックなんだよね、うんえー、最後パーだったよねパー、まああそれって結構有効かもしれないボギーの子が多い2オーバー結構いたよあ本当ですか、はい、お楽しみに<笑>、はいはい、反省点はえっとショットが最後までなかなか調子に戻らなかったので、うん、まあショットの調子ちゃんと調整して 戻, し戻せるようにあの練習します はい、またこの次も頑張ってください。十、は、二、い、月十五日なんで、はい、ぜひぜひ参加して優勝してください。はい、はいはい、頑張ります、はい。ありがとうございましたま。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私の入りです。前半が三十五で、後半が三十九で、計七十四ストロークでした。えっと、前半は良かったんですが、後半で、ボギーが止まらなくて、三つ打ってしまって。 で、あと練習をもうちょっとして頑張りたいと思います。次回バーディトレ リ, リアにいます、はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。七口レポですえ。今日は七十レでした。お仕事なさい後十八番。一<笑>日通してちょっとパターンがひどかったので、ちょっともうちょっと頑張ります<笑>そうだね。はいえー、まあでもあの十八番の予選がちょっと。 ショートしたのが、はい、でも残念なってはてとまっちゃいましたモリが。次、はい、頑張ってください。次頑張りたいと思います、はい。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。まあ吉永佳です。と今日のスコアは78です。えー、前半37で耐えるところ耐えられてたんですけれども、後半雨でちょっと今スイング直してるところでその良くないスイング全部出たでちゃって全然こらえきれなかったです。次も頑張ります。 お疲れ様でした。はい、谷田ゆりかです。うん、今日はかなりでした。<笑>そうですね、あの前半の反省で、後半はあのパーオン率が高くなって、あのスコアを求めることができたと思います。ご苦労様でした。<笑>ありがとうございました。二<笑>回連続かもしれません、ね。<笑>どうですかね。<笑>また十二月十五日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、っと、えねぎさん、このギネス、今日は八十回でした。 えー、と、セカンド予行が全然ダメだったので、練習して、また頑張りたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありございます。北堀あさぎです。今日は八十二回でした。前半の反省が、いかせずに、後半、重たいグリーンに、苦しみし。崩れちゃったね、もうは。してしまいました。うん なのでやっぱそう後半立て続けにボギーを打ってしまったところがあるのでそういったところも今後その練習して崩さないようにできるように頑張りますと私は沖縄はゆみです今日のスコアは77でした前半ショートパットが全く入ってくれなかったので後半は結構気合入れてラインとか読んだんですけど後半もやっぱ思い通りに 入ってくれなかったので、また家に帰ってパターンの練習中心に頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。また十二月十五日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいええー、新宮のなみです。えー、今日は七十五回でした。短いパットがなかなか入らなくて。苦戦したので、また練習頑張りたいと思います。ありがとうございました。十二月十五日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。はい。 大島紗良です、えっと。今日はははーーーーーでででででしした。たたーー、はいえっと、スン。パパタがホルか入っらななくて、スコア伸ばしきれなかっっっんですす。す。けど、ああ番番ボボちょっとボ<笑> えー、楽しみにし て, てください。はい、い一応ツーオーバーは2対のスコアなんですけど、はい、カウントバックが、はい、17番もったいなかったです、ねはい。スリバットしてしまったんで。12月15日もよろしくお願いします。はいはいはいえー、その時は結構人数も出ると思うんで、はい、頑張ってください。はい、いはいいはい、お疲れ様でした。おはい、代わりです。ツーオーバーです。56番リーバディーで2分も申したんですけど、17イニングでタブ打ちました。 これが最大の反省点です。十八番はパーです。ーパーだもんね。はい。わ、はいはい、かりました。十二月十五日もやりますので、はい、頑張ってください。すると思います。はい、お疲れ様でした。公開日です。公開します。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>今日も正しく読んでした。<笑><笑><笑>反省点はまあいろいろあるんですけど、最後のボギーですね。 17番ボギーだったの。17番ボギーです。カウントバックしてたな。はい、ありがとうございました。17番は。で17番はパーです。パーはい、わかりました。えっと72号です。今日は75です、えー。今日の反省点はちょっと楽しすぎて集中できなかったところだと思います。しょっぱなボギーしちゃったので。 でも後半からちゃんと集中してガードにもグを拾ったのでカウントバックには強いかなと思いますで初っ端の OB の終わりにはねそうなんですね。後半初っ端の OB やった割にはですね、ええ、はい。で 18, 番<笑> 18番は18番はパーでした17番は17番も まあもうガッツパーだったんですけど16番でバーディー取れたんで<笑>おそれはちょっと、ね、まあ期待してください、はい、期待しますでもちょっと2オーバーがたくさんいるんで<笑>そうなんですよはい、ということで、はい、12月15日もぜひ参加して頑張ってください、はいはいはい、ありがとうございますは い, ういす、はい<笑>はい、どうぞはい皆様様お疲れ様でした はい、試合を開催してくださったミンゴルフ様そしてあの白鵬カントリークラブの方々皆様ありがとうございました今日は雨の中粘り強いプレーができてとても嬉しく思いますこれから寒くなりますので皆様お体 ら, らご自愛くださいありがとうございましたおめでとうございます<笑> 2連覇おめでとうございます <笑> 12月も頑張ってください<笑>はい頑張りますミッションヒルズ来てください行きたいです